インンクチャンネル皆さんこんにちはこんばんはの人もおはようの人もおやすみの人もこんにちはというわけで今回は2月3日に万栄帯広競馬場で行われた第1回インクチャンネルカップの模様を映像で振り返っていきたいと思います。ババンン競馬とは体重1トン前後のバンバが 最大1トンの鉄反りを引いいて競い合うレース直線 200m のコース上には2つの山があってパワーやスタミナさらには駆け引きなど普段の競馬とはまた違った面白さがあるんですよではでは早速見ていきましょうはいというわけでやってきました北海道ただいまの温度 マイナスい度です寒い周りもあたり あ, あたりあたりあたり一面雪景色ですねこのようにいっぱい雪が積もってると北海道きたーって感じがしますねさてさて こちらご存知でしょうかホットシェフ正解は成功マートですホットシェフ気になりますね 食たいですさあいよいよです帯広競馬場とっても天気がいいですねさあ一体中はどんな風になっているのでしょうか 裏がマップですねいろいろとあ、上が定鉄のマークがあって可愛いデザインになっていますお土産屋さんが大きそうですねあ、豚丼。おおお肉いっぱいですよああすごい 肉の輝きが素晴らしいですね。おお、チャンネルカップがま も, もなくです。<笑>今一番カイステリウキ、二番マーフィードバスター、三番福野大君、四番坂野タリカで、五番ミッチャルスと、六番坂野ライデ、七番ダブリーミンダ、八番マライユ。 9番ジェイ・ピオラ以上急騰ですさあ始まりますよ小池の競馬場第3例第1回インクチャンネルカップ試作組の一戦ですおとすめ急 やはりバンマはもう大きさが違いますね。すごくこの体つき見てください。たくましいです。このあたりも前へと行きました。全パはイシュー外りしています。8番のマナ牛成功しますが決算で7番の i n d これも止まりました。内から3番黒ロサイク上がってきました。 上に私が買った馬券がこのようになっておりますさあ結果はどのようになるでしょうかこのように止まったり進んだりを繰り返して周りとの駆け引きがあるのがこのレースの5代目ですね今買った私の1番と9番のですね海星流儀と J b オーラはまだ後ろの方ですね さてさて1つ目の山に来ましたさあどんどんみんな登ろうとしていきますてい さああ 大, 大変そうだーーああ頑張って頑張ってああ来た来たわあすごいあののーーどんどんどんどん超えていきますそのあと5番の3つキャロット力番の海鮮勇気。 二およく2つの山を越えましたラストスパートですねおおい抜いてきたおーお、もうすぐですどうなるのやらこのまま行くんでしょうかおー お, お, お このように一番ソりの一番最後のところがゴールまで到達しないとゴールインにはなりませんなので一生懸命ですねああみんな着々とインしてきました私の馬券で買ったもう一頭のジェビオラがまだ来てないですねどこにいるのでしょうか おおおまだまだですね。ああ、来たかな？これかな？<笑>ちょっと周りから。<笑>おお、来ましたま。二次ゴールインです。二勝達成。二野球勝利。 は、リレースの完成と絶頂としています。インクチャンネルカップ、いかがだったでしょうか。海正龍騎号の末脚、すごかったですね。ゴール前も手に汗握る展開でしたね。馬券は外れちゃいましたけど、大満足です。さてさて、この後はメインレース、バイエーグレードワン、ヒロインズカップも見ていきましょう。